Google フォームでテストを作る、補足、個別にフィードバックするでは、テストを締め切ったところからスタートしましょう。このように、回答というところをクリックしてください。そして、個別というところをクリックしてください。例えば、 この人のテストをテストのフィードバックをしましょう。これがこの人のテストの結果です。この問題のところにフィードバックをつけます。個別にフィードバックを追加というボタンがあります。ここをクリックしましょう。すると、 このような画面が出てきます。ここにコメントや感想などを書くことができます書き終わったら保存というボタンを押してください一番下に黒いものが出てきますねこの保存というボタンを押すとフィードバックが保存されます 他の生徒にフィードバックをするときも同じようにしましょう。フィードバックが全部終わったら、生徒に点数を送りましょう。全員にテストの結果を送る場合、すべての回答者を選びましょう。すると、 すべてのメールアドレスにチェックが入りますよ。そして、メールでスコアを通知というボタンを押してください。そうすると、生徒にメールが届きます。生徒がメールを見ます。テストの点数がこれです。 そして、表示をクリックして、詳しい結果を見ます。このような画面が出てきます。この右上にあるのがテストの点数です。そして、このように正解した問題は緑、間違えた問題は赤になっています。 先生のフィードバックはこのように見られます。これで終わります。